僕、何してたんだっけ何か大事なことを、全然思い出せないや。あ、早く学校行かなきゃ。次回、モブサイコ 100-2 第5話、不和選択。